19万5千円おつおつなにわのひめろくですいつもご視聴いただきありがとうございます本日も最後までよろしくお願いしますえこの頭あはははむろさいつの間にか <笑>紫になっちゃったよ。<笑>というわけで今回もお届けいたします怪しいネットビジネスこれは本当に稼げるのかシリーズというわけで進めていきたいと思うんですけれども本日は5月の18日月曜日お昼の13時20分ということですけれども前回はネットビジネスフリーさんに噛みすぎやなすいません<笑>。振り込んで でとりあえず登録というかしたというような状態でしたその後どうなっていたのか早速入っていきたいと思います最後までよろしくお願いしますおっすこれが5月15日の金曜日にお振り込みしたので「ご確認お願いします」っていうところで午前9時55分に「ちょっと待ってね」っていう内容やったんですね。 それが早速もう2分後にはこのような LINE が送られてきてまして、えー、要するにこれを読んでから初回無料サポートとコンタクトを取ってビジネスのやり方とかわからないこととか質問をしてくださいねという内容でしたなので早速これにアクセスしてみますこちらのホームページにやってきましたがいろいろと 書いてますでより分かりやすくより進めやすくするためのガイドブックですということでもうかなりいろんなことが書いてるんですけれども自分が読んだ結果よくわからないです。結局なんか漫画形式とかで分かりやすく「大丈夫ですよご安心ください」っていうことは書いてるんですけれどもこういうふうにね、えー、正しくして作業を続ける 100% ですと。 書いてるんですが結局何をするかっていうことは全く何も書いてなくって自動化ツールみたいなものを使ってこっちのの言う通りやっていけば絶対に大丈夫ですとさらにもう返金も保証しますっていうところやったんですけどもまあここでしょうねこのフルパックっていうのが相手方の利益になるところだと思うんですね。 これ、レギュラー、売り上げ目標が月20万円ぐらいまでの方は税込み7万7000円で、1日3850円の換算で、フルパック の, このシステム、これを使えますよっていうところが、彼らの利益になるところだと思うんですよ、これ、リンク先に飛びますとね、まあこうい、この赤のラインのところが全然違いますよと。 なののでこの20万円のところを要するにレギュラープランですねここを売ってるわけですねこれはまあ動画サポートとかはない遠隔サポートとかはないけども20万円の売り上げ目標の人に対して7万7000円で売りつける商材ですねねえまあだいたいこの20万50万ぐらいのところを手を出す人おるんでしょうねうん こんな感じのところでして、えー、要するにここが先方の売り上げになるところということですが自分は実際果たして何をやって儲かるのかっていうのはまだ全然分かってないんでとりあえずこのサポート向こうから連絡をしてくれる日取りを連絡入れてそしてサポーターの人とやり取りをして納得した上で進めてくださいというような内容です。この今後の進め方は超簡単 ご不明点をまとめて相談サポートを受けてビジネスを開始するだけということですのでこの電話予約フォームこちらの方に進んでいきたいと思いますこのリンクにアクセスしますと突然こういう画面がノートンのウイルスバスターですね個人情報のリスクこれはちょっとね、まあ、一応サイトを表示してみましょうまあまあここです初回アドバイザー予約電話でもいけるしこっちでもいけるんですね 土日祝もか。もうね、しつこかったんですよ、この土日も。まあまあ、ほんなら今日が18なので、えー、まずも18日にしましょうか。18日の14時、15時。はい。で、まあ、いろいろと記入しまして、ご不明点やご質問もこの3つということで送らせていただきます。はい。というわけで、ご予約ありがとうございますってことでしたんで。 47時間以内にご登録アドレスか LINE の方へ確定のお知らせをさせていただきますということでした、えー、もし連絡がないはここに電話しろってことでここを一応スクリーンショットを撮っておきましょうかねはい、はい、というわけでこの後も検証を進めていきたいと思います押す 先ほどの連絡からおよそ1分、2分2でですね、このような LINE メッセージが飛んできてましてこれ今スクリーンショットで申し訳ないんですけどあの自分の電話番号とかあるんでね、これ隠してるんで会員サポートですってことで明日の13時ですねここでの部分ですけども明日の13時にお電話をいただけるみたいなのでそこで電話内容など録音して検証を進めていきたいと思いますそれでは後ほどおっす かかってみましたはい、三坂です会員、はい、サポートの吉岡と申しますけれどもあお世話になりますおた話になりますけど、三坂さんの携帯電話でよろしかったでしょうかはいはい、ごめんなさい、今お電話って大丈夫そうですか、ね、はい、大丈夫ですあありがとうございますおじちゃんの十三時の方からご予約の方をいただいておりましたのではいええご連絡の方をさせていただきましたはい はい、よろしくお願いします。はい、えっ、ー、とこのたびさ弊社の方のあのネットビデオフリーの方のご購入、誠にありがとうございました。はい。で、えっ、ー、とメールとかラインの方でえっ、ー、とガイドブックとかいうの送りさせていただいていると思うんですけれども、はい。えっ、ー、と無事にあのエクスランとか出てできましたか、ね？はい、あの見させてもらいましたあ。あ、ありがとうございます。はい。 販ビジネスっていうことじゃないですか。はいはいはいえー、具体的には ど, どういう風うにしてお金の流れというか全貌はどんな感じなんですか。えっ、ー、と、物販というのはその転売セドりックな形で考えていただければわかりやすいかなと。ああ、はい。あのまあ転売ビジネスすり・ビジネスとかになってくるので、う、は、ん、い、あの弊社の方から提供するそのクイックリストっていうのが商品リストになっております。 例えばアマゾンとかでトレンドの商品とかをし、うん、仕入れて、はい、ではこのその商品が手元に届いてから発送するっていう流れですかあ、えー、と商品とかは手元に届かない形になりますね。 とということは代理店みたいなな感じなんですか代理店ではないですね、えー、と仕入れ設定もあくまでもお客様ですけれども、はい、そのプロフィルメント作業をうちの方にあに委託ができるって書感じなのではーはーはーほとた、例えばじゃあ、なんでも言えば、照、はい、明器具かなんか買ったと、今、これが利益出ますよっていう御社の情報があって、はい、でそれを例えば楽天で自分が見て、はい、で、買ったと、はいはい、これは自分のアカウントで購入するんですよね。 で、その商品はそちらに行くんですか。そうですね、あの、そちらに行くんですかではなくて、はい、こっちの方の専門 の, の受け取りのところに、あの、接線をしていただければいいだけの話です。ああ、なるほど。そう、無崎を、はい。ああ、で、そっちに。検品、検品から保管から、はい、梱包とか発送手続きも全部うちの方でやりますよという形で、委託ができる形になってます。ああ。当然、それは。ご自身で、ご自身でやりたい場合であれば、別に、それはご自宅でも大丈夫なんですけれども。ええ、ええ。 あの当然、御社に対してのその分の手数料っていうのはいガイドブックにも書いてあるんですけども、はい、ゼロフリーシステムというのは今回、新規でも参加される方は特に料金とかはいただいてないですので そ, それと特典って別なんですか、一緒なんですか、5, 5万円かなんかの特典ていうのありました。 はい、はい、特にそれ一つ一つに対して料金がかかることではないのでふんふん。あのサポートパックに全部含まれている形になります。ちょっとわかりにくかったところが、その、はい、サポート費っていうのは別でおいおいはかかってくるんですか。おいおいではなくて、初回お申し込みの時ですね、はあはあ。初回の申し込みの時にかかるんです。そうです。あのパックを設定しないと、そのサポートのパックスタートしないので。ああ、あのー。 レギュラー会員みたいなやつとか の, のやつですかね会は単純に期間が違うだけなので、はいうん、あのレギュラー会員、ブランのブロンズ会員とかっていうランク制ではあんまりなくて、はい、単純にその利用できる期間っていうのが違うだけという形になります、はあ、では、先にその分を御社にお支払いさせていただいて、御社のシステムを使ううっていうことですか、はい、ツールだったりとか、サポートだったりとか、そういった特権も全部使っている形になりますね。はあはあ あのリペイメントサービスっていうのも適用されているので、はい、どのバックで始めたとしても、例えばその実際にやっていただいたときに、例えば利益が取れないとかがあれば、はい、あの全額補償の対象で戻る形になりますうーん。そう考えたら、すごいおいしい話ですね。 でなのでその初回のお申し込みに関してはそのリテイメントサービスと か, してか。 はなるんですけれども、じゃあ、なるべく長い期間で申し込みだけしておいて、じゃあ、実際1か月も2か月はまずやってみて、そこで判断しようかなって方がほとんどかなと思います。すあーなるほどですね、うん。実際、今、どういうその商品がいい商品で、御社がそのおすすめしてくれそうですかね、採、はいはいえー、択するパックによって、そのクイックリューストの商品内容って変わってくるので。はい ってるってることなんですか。こちらが商品こちら側が実費で商品を買って、はいはい、で御社の提携する業者さんに買い取ってもらってるあうそこじゃなくて単純にそのメルカリとかネットまでそのまま転売をするだけですよあああ、あ, るあなるほどなるほどそうそ う, う ああ、なるほどですね。うん。うん、まあ、まあ、まあ、基本的に、まあ、ほとんど、のやつも売れ残る心配とかもないですし。あとは価格設定だけ適切できれば、一番いいかなと思います。ああ、価格設定ですね。はい、それは、まあ、基本的に、クイックレストに、まあ、これぐらいの相場料金っていうのは記載があるので。はい。そう、それに合わせてやっていただくというのがいいと思います。うん。なるほどですね。はい。なんか、お、お試しではできないんですか。た、一回だけとかでも、お試しで。 実際どういうふうにやっていくかみたいなことを全体的にだからそのリペイメントサービスがついてるじゃないですかああその辺。だたらどのパックで始めたとしても、うんうん、そ実際やってみてお試 し, したりないただいてダメだった場合って全額戻る形になら初回のな、ね、いお申し込みに関してはどのパックでもその保証が適用されるのでそれがお試しじゃないです、はい、ああうん実際その返金保証ってやつですよね 例えばそのレギュラーのプランです と,、はいえー、とどれぐらいでしたっけ7万か8万ぐらいでしたよね。千円で8日間の利用ですねはんはんはんで、はい、それでもう途中で「やめますわ」って言ったらそれを返してくれるんですか それはなんか手続きとかどんな感じなんですか？えっとメールとかラインの方で申請いただければ大丈夫です。ああ、基本的に専属の担当がついているので、はい、お客様のそのご状況というのは分かっている形になるから、はい、もし万が一そういったことがあるんであれば、あのリペイメントサービスの申請というのはこちらの方から担当の方からご案内があると思います。ああ、そうなんですか。はい。でもなんかちょっと不安な点があってね。うん。それはこちらがあのちゃんと。 これをやってくださいということをきちんとしてないからそれはダメですよみたいなふうに言われるんじゃないかなっていう不安はあるんですけどえっと、何もしないのからとそれは無理だと思いますよああ、まあそりゃそうですよ ね,、うんうん<笑>ね ここだだけははてくださいいとかっていうご案内はもちろん指摘があるので、はい、そういったこところにはまずならないと思いますけどねうんいやあの自分ネットビジネスっていうのが初めてなもんで<笑>あそうなんだなんかありっていう形で書いてありましたけどいやあのメルカリとかは自分ではやああ同じようなことですうんいやでもまあその自分でやってるじゃないですかそれはねでもこういう御社のようなところのサイトから入っていって<笑>、はい で、こうなるっていうのは、ちょっとやったことがないもんでね、ははい、はい、はいいあのほんまかなっていう、ちょっとなんか怪しいなっていうのはあるんですよ、正直。まあちょっと僕たちはねあのサポートサあの、サポートサービスをずっと提供してる会社になるので、うんはい、その怪しいと思われるような業者さんとかって、ちょっとわからないですけど、は<笑>い、うん、<笑>すい<笑>ませんね、こんなこと言うて。 <笑>うん、なあの運営元はその Zoom さんっていう会社はそうですね、はい、そのどういう事業をやってはるんですかこういう の, あのシステムツールの販売だったりとか開発だったりとか、はい、こういったインターネット集客だったりとかあ全部やってますねネット関係は全般であそうちの代表が個人事業から考えるともう7年8年約10年ぐらい。はい 進化してからでももう三 4, 4期目とかでも5年目なので、はい、よくその、まあ、どうそれ怪しい会社、はい、とかっていうと、多分設立してすぐとか、はい、それしか事業をやってないとかっていうことがほとんどだと思うんですけども、そういった法人ではないので、あ, あまりそこで今回、ご参加の方でそういうふうに言われるあのおっしゃられる方っていうのは、結構調べればわかると思うんですよね、ず、はい、っと長くやってる会社とかっていうのは。そ、う、そ、んうん、そもそも設立がね、そういいっった怪しいことをやってる 経営ででできるわけではないですから、2年、3年以上やってるっていう時点で、普通だと、普通というか、僕たちはね、さっき言ったようにずっと更新していただいて、初めて利益になるので、正直ね、7万円とかね、一番長いパックで93万円とかいただいても、正直僕たちって、これはほとんどシステム会社さんの方に払わなきゃいけないお金なので、そんなに利益はないんですよ。 えっと、でもそこらへんが不安ってことであれば、参加ね、の僕たちも無理して参加してくださってことがないから、うんうんうん、うん、いいとは思うんですけど、そうですね、新品の商品を、えー、仕入れて、ははい、はいはい、はいでそちら の, その指定した場所に送ると、はいだか買うはい、買うお金はこっちがもちろん負担して、でえー、と初回 の, その1回目 の, その仕入れだけなので、三。 はい、あのそもそもさっき言ったそのすごろくチャレンジという形で、お申し込みいただける、例えば本日お申し込みいただいてという形であれば、はいえー、と明日からそのすごろくチャレンジというのはスタートができるので、はいえーと、これで5万円分ぐらいのキャッシュバックって、まず先に受けれるんです、ねはいうん、ですから、それをその仕入れの方に回していただく形でいいいと思いますよ、うん。5万円はどうやってこちらに届くんですか、えー、と銀行振振込込でですあ、はい、普通に振り込みで コロナでで大変じゃないですかだからこそ皆様、あのうちって今、かなりあの、うちってまあ、ね、言い方悪くいなっちゃいますけど、コロナのおかげで、うちってかなり今忙しいんですよ、あそうあの副業で、本業のょっのと兼ね合いで、はい、とあのそういったことがあっては、参加される方がほとんどなので、も4月入ってからはうんうだうだから今、現状、ね、厳しい方っていうのは、ね、何かしらその行動して動かないと変わりはないので。う ただそのコロナでちょっと収入がね今途絶えてるんでね、うん、た そ, の そ, のためそのために皆様参加されるのでその試していただいて、うん、いただいてもいただいても大丈夫ですよってところでご案内はしてるのであただその目先のね8万っていうのがちょっときつくて家賃もあるんでねその辺ってどうにかならんもんなんですかちなみにクレジットカードとかかってお持ちとかですかはい、はい、カードはありますもしそれだったらカードなんか絶対いいですよそうなんですか はいはい やってないとかがもし万が一あれば、その段階でそのリペイメント保証っていうのを申請だけいただければ、はい、あね、カード決済の取り消しになります。ああ、そう、だからその請求自体がなくなる形になるから、はい、あのカードの場合であれば、そのこ負担なく。 ああそうなんですね。 書類を交わすすっていいうのはないんですか返金のことに関して、契約とか。えっと、だからそれがさっきちょっとご案内したと思うんですけれども、あのキャッシュバックを受け取るための銀行口座とかをお伺いし書類と一緒に、お申し込み内容についての確認の書類ありますよ、もちろん、やり取りは。あ そうですね普通はね、うん、あると思うんでそういうのは郵送して送ってくれるんですかそうで す, う で, すですから後ほどそのさっきそのペパックの方の選択の時にあの三坂様のご住所とかを入力してたからチェイタはいそうそこで郵送って形になりますただ僕たちは個人情報の関連があるのであの内容自体は見れないんですけどねああそうなんですねあの専門の部署しか見れないのでうーんなるほどあとせどりという、はい、まあ、簡単に言うとせどりっていうことだと思うんですけどねブップパンは、ねはい、はい 安く仕入れるルートっていうのを教えてもらえるんですか。あえっとルートではなくて、えー、これさ最初にご案内したとポイントサーチっていうツールで検索すると。はい、あの数十サイトの中から、はい、あのさっき言ったリアルタイムでどこが一番安く買えて、どこが一番高く売れるか、その時その時で出るんですよ。あじゃあ。だそれに合わせてその C. S. U. B. を繰り返すわけです。うんうん。どどれぐらいの利幅というか。あらりが取りあ、あもろによって違う。 そうでしょうね。う ちなみにそのゴールドパックっていうのはおいくらぐらいなんですか。えっと5ヶ月間のパックになるので49万ごしかに。49万ごしかに。なるほどですね。逆にレギュラーパックとかよりは安いあ安いですけどねもちろん。ああその利益も。期間が長い方が安いので。はいうん、うんうんうん。逆にレギュラーパックとかブロンズパックとかだと初回のその。<笑> はい。 ましたうんはい、あのちょっと一旦検討させていただきますんで、はい、またライとか、ねね 一, 応あえーとね、一応ね、次回のご予約だけいただかないと、はい、基本的に初回アドバイザーの方でも、そのままお申し込みをいただく形になるので、はいえー、と例えばその次回の何時、はいつの何時ということで、ご予約だけいただければ、それまでお待ちすることはできるんですけれども。どうううししましょうかそうですね ちょっと考えたいんで、次回の予約っていうのは、ちょっと取りにくいなと思うんですけどね、えー、ね、えっとそれだとね、ちょっと参加枠の確保ができないので、あそうなんですねもし、あのそれ、いつになるかわからないよという形で、今日う、お申し込みがないんであれば、はいうんまあ無、無理に参加する必要はないかなというところはあるので、あうん、例えば、スターサさとかの何時とかで、ご予約だけでも取れれば、そこまでのご参加枠はもちろん確保はできるんですけど。はい 一度ちょっと家族にも相談したいんで、はい、はい、嫁もいますんでね、まあ、そはそう で, す ね,、えー、うですね、はいはい、な、ね、んで、きょ共有ょう、きちょっとっていうのはあれなんで、あですから明日とかあさってとかでも構わないので、しっかご予約だけ今いただければいいんですけれども、そうですね、じゃあ、うん、明日明あさってっていうのはちょっと厳しいんでね、はい、はい、まあ、1週間後ぐらいかなって感じなんですけど。えー そうなんです、ね、今田舎帰ってるんですよね<笑>そうなんですよ<笑>本当に1週間さんとちょっと難しいかなでもそしたらああそうなんですお電話とかうんお電話とか LINE とかでご相談いただいて回答いただくっていう形のほうがいいかなそしたらそうっすね、うん、わざわざ会ってってことでも必要ないと思うのでいや自分大阪やからそうなんな会えないでしょ、はい、え会えないでいいでしょ会えないあの吉岡さんと こここっっっちちの読めってこととてですねそうじゃあまあまたあの今日はちょっとあれなんで。 ああ、うんうん、えっと来週行けますちょっと1週間でしょしたらすみません<笑>いやちょっと考えたいな<笑>と思っててそ<笑>んなに考えるんららいいですよ<笑>まあまあそうですね<笑>そうなっちゃいますもんね、うんうん、保証はできるのを確かめるためのその保証なのでそれを使 わ, の使わないのであれば、はい、始めることはないのでそうですね じゃあ、今回はもう辞退しときます。ううんかかりまかりままままままししししたののととご、はい、ご返金とかはははははでできない な, でいでないい、はい、はいしいしま、はい形そ、はい、どうもすすすすみせあが、はい、あがざ失、はい、失礼礼 いやーでもやっぱ上手にねセールストークしてきますねなんでやめたかっていうとま あ, あの自分が前の動画でも言ってたようにセドリなんですよねあの LINE で送ったように、まあ、あれの通りっていうことでそれが理由でやめましたなんでかっていうとねセドリってほんまにリ幅が薄いんですよ例えば1000円の電球を買いました それが、えー、転売するんだけどもいた、ま、い、あ、1050円とか1100円とかそんなレベルなんですよそんなめったにね1万円で仕入れて10万円で売れるっていうのはまあ今の話の中ですとほとんどトレンドのものとかそういったものを売るっていうふうに言ってますんで大量に仕入れるんであれば別ですけどねマスクを1億万枚とかそうするともちろん投資する額もすごい額になるけども、まあ、売れる時に その剥離が積み重なって積み重なって大きな利益になるっていう仕組みになってますんでまあそんな1日5分とかそこらでは結局できないですよね。でレギュラーパックは7万 7,000 円ですけどもそのゴールドパックやったら利幅が大きいものを中心にそちらに情報を押収するっていう内容でしたけどもゴールドパックになればまあ50万以上の投資になるでその50万を回収しようと思えばかなりの物品の量を売り倒さないと なないといいいととけ思います。だからもうそそれこ一日5分10分じゃ無理です。もう1日中こちらさんのシステムとにらめっこして、えー、常に情報来たらすぐにクリックすぐに転売っていう形をもうずっとパソコンの前にいないと、えー、無理だと思いますはい。それが容易に自分の中では想像できましたんで今回はもう検証これで終わりたいと思います。 花火のネット攻略詐欺の時もだいたいこんな感じの、ね、言い方っていうかうまく同じ人ちゃうんかな下手したらなんか声同じじゃなかったですかなんかあんな感じでしたよね花火のネット攻略の時はなんかねも う, うるせえんだよみたいなことを言ってましたけども今回はそういうのはなくて逆にもうねそうやってやめた方がいいんじゃないですかっていうちゃんとその辺をやってるから一応耐えられたりとかはないかもしれないですねただこれをやっそのツールを購入したからといって7万 7, 円の例えば40日間約15万ぐらいの投資して15万稼ごうと思ったらねえ利益が100円200円のものを15万円積み重ねるといったらもうねすごい話になってきますからね是非、えー、皆さんはしっかりと自己責任で検討した上で参加されるんであれば参加されたらいいかと思います自分は今回やめておきます、まあ、そんなわけで、えー、これからもこの検証シリーズっていうのをやっていきたいと思いますんで是非チャンネル登録とグッド評価のほどお願いいたします それではまたお会いしましょうどうも最後までありがとういつもありがと う, うえ生30兆あ い, いよ社長毎度ありがとうございますすいませんほんといつも もう上がっちゃったー。なお三十かける五百円。うん、すごい。ありがとう。よろしくお願いします。<笑><笑><笑>ありがとうございました。